二十歳超えても角刈りの人大体童貞太郎です。ということでですね、今回はま私、最近育毛剤とかを飲んでおりまして、毛が止まらないんですよ。あそこの毛も脇の毛も腕毛も、前まで薄毛もう腕の毛すら見えない産毛みたいなのしか生えてなかった僕がもうボーボーの毛になってしまったわけですよ。この2、3ヶ月の間に。オーマイー。 これじゃいかんこれじゃいかんということで、今回は、ジョブズさんから脱毛器をいただきましたので、こちらの脱毛器を使って、腕の毛をツルツルにします。開けるよ。よいしょ。うわ、なんかかっこいいんだけど、やばっ、かっこよくね。ほら、いざ、オープンあ、すごい。え、やばっ超かっこいいんですけど。て、て、てんが<笑>て、てんがこんなかっこいいタイプの脱毛器なの全部。 全部中国語説明書ね説明書にはさすがに日本語が書いてあるでしょさすがに日本語ゾーンあるよあったあったと日本語ゾーンがありました脱毛って一応ね危なかったりするので説明だけちゃんと読みますまず、あ、脱毛前に毛を剃ってお肌を清潔にしてください使用時には必ずゴーグルを着用くださいで心臓病の方とか高血圧の方とかはやめてくださいとこれをこうやって充電をするという感じですねはいちょっと充電をしてきました まああとは普通みたいな感じであとはゴーグルとか開けてみますよいしょめちゃくちゃかっこいいセイキンさみたいなゴーグル出るんだろうなお<笑>結構ちゃんとしてる<笑>やばいやばいテレンスリーみたいになっとるこれが脱毛用のゴーグルですでこれはなんだわかんないけどとりあえず開けてみます何なんだ君はぬなんって見うっていくかああこれ先っちょっすかね先っちょ交換できるみたいな感じかまあとりあえず 充電ができるまでカップ麺食べたいと思います<笑>ご飯を食べていたら外が真っ暗に<笑> はいということでできました充電が充電ができましたので早速使っていきたいと思いますまずこちらをパカッと外していきますなんかね強度が6段階あってあとボディーモード顔モードプライベートモードっていうのがあるらしいんですけどプライベートモードはそのチンチンとかあそこの毛とかとりあえず威力が高ければ高いほど脱毛の効果があるみたいなんですけども最初なので6段階ある一度3でやってみたいと思いますとりあえず先ほどあの飯を食い終わった後に腕毛を全部剃ったので こんな感じです、今。今、ツルッツルなので、この上からね、やっていきたいと思います。電源ボタンを2秒長押しすると、うわっすごい。これ今、レベル3の強さです。そしたらサングラスをつけて、手に垂直にフィットさせ、フラッシュボタンを押します。とりあえず、左手だけやってみます。フラッシュボタン。手に垂直につけて、フラッシュボタン。うわっ うん。おっ止まったもう一回もう一回やってみますうわ怖 い, ち ょ, い、ね、ちょっとでも特になんもないねちょっと熱くなったくらいかなうわめっちゃ眩しいめっちゃ眩しいなカメラがとりあえず分かんないけどとりあえず右手もやっときますこうセットしてスタート はい、といとうことでこんな感じでね最初の1ヶ月は週に34回やっていいみたいなんでちょっとねまた経過レビューしていきたいと思います結構はいということで今日初めてやったんですけどまたじゃあ1ヶ月後ざっと15回くらいはやることになると思うんでまた次の動画でお会いしましょう「セイキ金 TV」の「キ金」でしたバイバイ